みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の瀧澤でございます。今回はギターの練習というよりもリズムそのもののお話をさせていただこうかなと思います。題して、シャッフルとかバウンスとかなんやねんというタイトルでお送りさせていただこうかなと思います。ギター以外でも、ベースでも、ドラムでも、ピアノでも、どの楽器にも共通するもうリズムそのものの話なので、まあ、興味がありましたらぜひ覚えていただければなと思います。とりあえず、今から2つのリズムを聴いて、 いただきますが、この2つのリズム、ある決定的な違いがあるんですけれども、ちょっと聴き比べてみてもらってもいいですか。この違いが説明できるならば、この動画は見る必要ないです。ちょっとやって み, 聞いてみましょう。まず、リズムその 1: スタート<音楽>、まあ、普通の8ビートってやつですね。 8分音符のリズムです。えー、次のリズムに行ってみましょう。リズム2、スタート。どうでしょうなんか明らかに違いますよね。正解を言うと、リズム1はイーブンというリズムです。 ストレートという言い方もするんですけれども、この八分音符が均等に並ぶようなリズムのことです。この八分音符がずっと・声の声の声の声の声・タッタッタッパッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッというレズムのリズム。で、二つ目のリズムはこのシャッフルっていうリズムですね。こちらになります。シャッフルの場合はイブンと違って均等ではないので、ちょっとこう跳ねる感じになるんですよね。 8分音符が、タッタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタちょっと愉快な感じになるようなリズムなのがわかりますでしょうか。とりあえず、この理屈については深いん、深く入り組んだ話については後々させていただきますが、とりあえず1つ目のリズムはイーブン2つの、2つ目のリズムはシャッフルということを覚えておいてください。 あと2つちょっと聞いていただきたいんですけれども、ぜひお付き合いくださいませ。また今から2つのリズムを流しますが、これまた決定的な違いがあります。それで、これを説明できればこの動画は見る必要がないと。言ってみましょう。まず1つ目のリズムこれ。 普通の16ビートってやつですよね。で、2つ目のリズムがこんな感じ。スタート<笑>どうでしょうか違いがわかりますでしょうかこれまたさっきと似たような感じで、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 これまたちょっと跳ねた感じのファンキーな感じがすると思うんですけれども、どうでしょうか。さっきみたいにタカタカタカタカじゃなくて、タカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカこんな感じのリズム。言い分に対して、シャッフルとかバウンスというリズムがあるというふうに認識をしていただければよいかなと。 思います。どうでしょうか、聞き分けなんとなく違いがわかりますかね。えっ、ー、と、もうちょっと入り組んだ話をさせていただきたいんですが、このイーブンっていうリズムは、なんていうんですかねあの、普通に基本的なリズムなんで、これといって、この曲はイーブンだよっていう表示はしないです。 ちょっと言い換えるならば、何の指示もなかったら普通に言い分で演奏するというような感じですね。例えば、普通にこう8分音符が4つ並んでいたらば、普通にタッカー、タッカー、タッカー、タッカー、タッカー、タッカー、タッカータッカーと、このそれぞれの8分音符の音の長さはまた均等に進んできます。タッカー、タッカー、タッカー、タッカー。ところがどっこい。 バンドスコアとか、何かしらの楽譜を買ってきて、一番左上にこういう指示があったならば、うん、この曲はバウンスで弾けやあ、間違えた。この曲はシャッフルで弾けやというような指示になります。もしこういう8音符が出てきたらば、3連符をつけて弾いてねというような意味合いになるので、もし楽譜にこう書いてあったとしても、 実際はこういう感じで演奏しなければならないという感じです、えー、とこのリズムはさっき聴いていただいた通りタ ッ, カタッカタッカタッカタッカタッカタッカタッカとなんかこう小さいつが入るような感じですよねイーブンだとタッカタッカタッカ でしたけれども、シャッフルだとここに小さい粒が入ってタッカタッカタッカタッカタッカタッカタッカとスキップするような感じになるこれが最大の特徴って感じでしょうか、まあ、普通にイーブンの曲がシャッフルになるだけでも全然印象が違いますし逆にシャッフルの曲がイ v ブンになるだけでも全然印象が違いますしそんな感じでちょっとリズムアレンジをして まあ、いろんな方が、ね、いろんな曲のカバーをしたりとかしていますけれども、まあ、こういう違いがありますということです。理屈でいうと、こういう違いがあります。3連符を使うということですね。それで、同じように、もし楽譜に何の指示もなく、 こういう16分音符が並んでたとしたらば、えー、演奏の仕方としては、タカタカ、タカタカ、タカタカ、タカタカ、タカタカ、タカタカ、タカタカ、タ カ, タ カ, タ カ, タカと、言い分で演奏していきます。ところはどっこい楽譜の左上に・・・。間違えた。こんな指示があったならば、 この曲はバウンスで演奏しろやというような指示になります。なので、こういうふうに16音符が書いてあったとしても、実際はこんな感じで演奏していくわけですね。こっちは同じです。タッカタッカタッカタッカタッカタッカタッカタッカタッカタッカタッカタッカタッカタッカさっきと同じようにタカタカタカタカタカタ カ, タ カ, タ カ, タ カ, タカ この中のタとカの間に小さい筒が入るようなイメージです。タッカタッカ、タッカタッカ、タッカタッカ、タッカタッカ、タッカタッカ、タッカタッカタッカタッ カ, タッカタッカ。こんな感じで、8分音符に3連符の指示が出るのか、16分音符に3連符の指示が出るのか。でそれで、このシャッフルとバウンスを使い分けているんですけれども、両、ま、方、あ、とも跳ねるというふうに思っておいていただいても大丈夫です。どうでしょうか。なんとなくイメージが湧きましたでしょうか。それでは、最後にもう一回。 それぞれのリズムを聴いて終わりとしましょうまずイーブンからスタート8分音符のイーブンから8ビートですねタッこれだ。スタータータッカータッカータッカータッカ イーブン、そしてシャッフルになると。こんな感じのリズムになります。そして16音符の方うを最後にもう一回聞いておきましょう。これが普通のイーブン。 これがバウンスになると。タタタタタこんな感じで、ちょっと跳ねたイメージになるという感じです。どうでしょうか。イーブンとシャッフルとバウンス。そんな3つの単語を覚えておいていただければなと思います。これができる。ん違うか。 バウンスで弾かなければいけない曲をバウンスで弾かずにイブンで弾いちゃうとすごいベタッとした感じの印象になっちゃうし、シャッフルで弾かなければいけない曲もイブンで弾いちゃうとなんかわけがわからなくなってしまうと。まあ、そんなふうによくない影響が出てしまうので、しっかりどんなリズムなのか把握をしておいていただけるとよいかなと思います。それでは、リズムの話でした。以上でございます。それでは、また違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。<笑>